ご視聴ありがとうございます。旅する生き物の話が欲しいんです。この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。キー半島編第6話お届けしたいと思います。 再び三重県伊勢市の JR 伊勢市駅に戻ってきました。前回は至らないところもあったかもしれないんですけれども、初めての伊勢神宮参拝初詣させていただきました。それで使っている切符が青春18切符のみでして、名残惜しいんですが、伊勢市を離れます。伊勢市を離れて、今度は初めて一人で古都奈良へ向かいます。この後の予定なんですが、現在の時刻が午後1時2分です。 1時21分に快速見栄が出発します。この快速見栄に乗って直接奈良に行くのではなくて途中松坂を目指します。松坂に名物の駅弁があるということなんでそれをお見せして気楽な気持ちで見たいいただけるような各駅停車の列車の旅をしたいと思っております。最後までご覧いただければ幸いです。どんな旅行体験ができるのか一緒に楽しんでください。 よろしいですのがまたいつか来れるように頑張りたいと思います。 伊勢市駅からお世話になった快速三重名古屋駅が松坂駅離れていきます。どうもありがとうございました。 初めてやってきましたここが松坂駅の一番ホームですちょっと見えるでしょうか荒竹と見えると思うんですが荒竹さんは松坂牛を使った駅弁がとても有名なんですただこのホームのコメンは買わないんですともかく改札を抜けて松坂駅から歩いて1 0 0メートルのところに荒竹本店さんがあるんです本店の荒竹さんをご紹介したいと思います松坂駅の改札を抜けて駅舎の外へ出ました バタバタで説明不足の点あったんですが新竹本店さんこちらにあるそうなんでモータローベント看板商品なんですけどもう予約はしてありますあとは引き取りに行くだけです楽しみですね多分こっちであってると思うんですけどで、松坂の駅降りてみて初めて分かったんですけど三井大橋の創始者それから国学者の本織乗りなが松坂の出身だそうです 歩いて23分で新竹本店さん見つけてしまいました1500円いいお値段がするんですけど引き取りに行きましょうここが新竹さんですでは予約しておいた駅弁引き取りに行きたいと思いますごめんください というわけで、ゲットしました、モータロー弁当。次、亀山行きの電車に乗るんですけど、出発時刻、予定では2時34分なので、それまでには食べ終えることはできるでしょう。ということで、松坂駅のホーム で, 実ムで、実食タイムでーす。再び、松坂駅の一番ホームを戻ってきました。さっき買ってきたのは、荒竹さんのモータロー弁当です。 ツ イ, ツイッターに投稿しようと思って、一回開けちゃってます。ごめんなさい、これが面白いんですけど、もう一回今から開けるんですけど、探して。こう開いて、で、中 か, から取り出します。取り出すと。こんな真っ黒な面倒が出てきて。蓋を開けると。わかります。音が鳴るんです。メロディーセンサーが付いていて、蓋を開けると同時に音が。 これが他の駅弁にはない物珍しさもあって大人気なんです。もう一回。太陽もつぶな 立ておいて、い新竹さんのお店の方にいろいろ使ったらこのメロディーセンサーを取り外して冷蔵庫とかに貼っつけたりとかできますしこのお弁当箱も再利用することもできますということで、ね、早速実食してみようと思いますハマ<音声>るわこの音 でモーターお弁当中身はこんな感じで松坂牛ふんだんに使われていてお米は伊賀のお米なんだそうです美味しそうでしょうじゃあねモーターお弁当荒竹さんに感謝していただきますお腹空いてるんでがっつきますよでドンドンどうですかこのいかにも暴れそうな肉汁たっぷりの松坂牛もう我慢できないほん うわ何これ噛んだ瞬間の弾力がたまんないよ、これしかもね熱々のピガマイと松阪牛と一緒に頬張れる最高の贅沢ですねしかもお弁当1つたったの1500円しかしないんですよ高級和牛の松阪牛が1500円で食べられるなんてこんな贅沢があるんでしょうかっていう感じなんです 理性を上回りましたあっという間に完食ですというわけでいつもの儀式に行きます荒瀧さんめっちゃうまい桃太郎弁当発想から何から全て美味しくいただきましたごちそうさまでした駆け足だったんですけども荒瀧さんの桃太郎弁当を爆速で書き込んで元気をもらいましたこれから奈良まで行くんでいい列車旅をしようと思います もうすぐ亀山駅の普通列車、この松坂駅の一番ホーム、到着します。一番席到着る列車は、普通列車亀山駅です、終点亀山まで各駅に停車いたします。 細かいかもしれませんが予定より3分遅れて午後2時37分松坂駅出発です本当に短すぎる滞在でしたもうちょっとゆっくり過ごせたらよかったんですが 特急南紀 が,、ま、が出発したので亀山駅の普通列車も もうすぐ、亀山駅到着です。関西本線、今回初めて乗車利用することになります。非常に楽しみです。だいぶ日も暮れてきたんです、乗り間違いをしないように、関西本線の列車乗りたいと思います。 亀山駅に着きましたここからは関西本線にお世話になります松坂駅からお世話になった列車とはここでお別れですこの列車は次は普通列車滝行きに行き先が変わるようです滝駅今回の18切符の旅では2回もお世話になって周りは何もないんですけれどもただ重要な駅だということを旅を通して勉強させていただきました ありがとうございました。名残惜しいですが、僕は次の目的地を目指します。エレベーターに乗って、関西本線が三番ホームなのです。三番ホーム向かいます。二階です。こちら側のドアが開きます。さあ、三番ホーム目指しましょう。 時刻表を確認したんですが関西本線鴨池の列車3番ホームから16時11分出発なので全然余裕ですねむしろ時間が20分も余ってるどうしようまあ休憩時間がもらえたと思って考えます油断してる間に関西本線の列車来てしまいました早速乗り込みます どれがほか、ね、のホームから乗降客の方がいらっしゃったみたいですね。 午後4時11分亀山駅出発です辺りだいぶ薄暗くなってきました賀茂駅に着いた時にはどうなっているのか 今、鴨駅のほうが入りました大阪環状線って書いてあるけど鴨駅に着きましたもうわからないんでこのまま乗ってしまいましたこの列車で間違いなかったみたいなちなみにこの列車で4駅乗車時間として15分間乗ります おそらくですが午後5時50分7駅に着いています。午後5時33分難波駅方面に向かって快速列車出発です。 というわけで、奈良駅着きました。鴨駅からわずか3駅ほどですけれども、奈良までお世話になった大和寺快速が停車中です。短い間でしたけど、お世話になりました。本当に感謝しています。 伊勢市から快速見え松阪から普通列車に乗って亀山まで向かい関西本線に乗って鴨駅でさらに乗り換えをして大和寺快速でこの紀伊半島編4日目の旅の目的地奈良県奈良市にやってきました物足りない部分もあったかもしれないんですけれどもこと奈良を巡る散策のプロローグとして楽しんでいただけたらと願っていますそんなわけで今回の鉄道旅行を楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします次回の紀伊 関東編第7話では学生の頃以来なんですけれども長い歴史と文化を誇ること奈良で神社寺院3つピックアップしまして今回の旅行シリーズのテーマにちなんだ初詣に即して散策したいと思っております是非次回も楽しみにしていただければと思いますそんなわけで今回もご視聴ありがとうございましたい